文政権の5年間が韓国にもたらしたものとは一体何だったのでしょうか。どうも政治いろいろの学ぶです。ニューズウィーク日本版にインド太平洋の安保同盟クワッドとオーカスから取り残される韓国という記事が掲載されていましたので。 ご紹介いたしますそれでは行きますね2021年10月19日午前10時過ぎ北朝鮮が今年に入って7回目のミサイルを発射したアメリカワシントンで現地時間の同日午前から日米韓3カ国の北朝鮮問題担当高官による協議が予定されソウルでは 同日午後から日米韓の情報組織代表の会談が予定されていた。また、19日から23日まで、ソウル近郊の京畿ソンナム市にあるソウル空港で、ソウル国際航空宇宙防衛産業展示会、ソウルアデックス2021が開催されるなど、北朝鮮を取り巻く行事が重なっており、 これらを牽制する狙いがあったと見られている。ムンジェイン大統領は10月20日、スウォン空軍基地から韓国初の国産戦闘機 FA-50 に登場し、京畿 ョ, ョナ南やソウルの上空を飛行した後、ソウル空港に着陸してアデックス2021の開会式に出席した。 国産戦闘機の優秀性と安全性を内外にアピールしたが、韓国軍の問題が明らかになっている。10月13日付の朝鮮日報によると、韓国陸軍が1999年から2000年に導入した12機のドイツ製 BO105 偵察ヘリの標的捕捉探知装置 TADS が 故障して修理もできないい状態にあるという韓国陸軍が導入した BO105 は TADS を使って夜間にも標的を捕捉できる仕様だが故障のために夜間の偵察が難しく昼間に肉眼のみで偵察が可能で同志は韓国軍が1200億ウォン約114億円の血清を無駄にしたと報道した 同氏はステルス戦闘機 F35A の問題点も指摘した。韓国防衛事業庁は2015年、アメリカと F35A 戦闘機の25ミリ機関砲弾薬の購入契約を結んだが、アメリカ軍が韓国軍の実弾使用を認証していなかったため、訓練団と契約した。2018年に認証されたが、 実弾は供給されていないという。韓国軍は2019年3月から順次 F-35A を配備してきたが、訓練弾5万5千100発が配備されたのは20年5月だった。同志は実弾どころか訓練弾も使われたことはないと伝えている。韓国軍は当初60機の F-35A を配備する計画だった。 しかし、日本政府が護衛艦出雲と香賀 F35B が発着できる軽空母に回収する計画を発表した直後の19年8月、韓国政府が軽空母の開発に着手すると発表し、20年8月、F35A の20機を垂直離着陸型の F35B に変更すると発表した。ロッキード・マーチン社が公表している F-35A の航続距離は 2200km 以上で、韓国内の全ての空軍基地から北朝鮮全域をカバーする。一方、F-35B は航続距離が短く、また搭載できる武器も少ないことから、有事の際の運用に限界がある。さらに F-35 のアジアの整備拠点は、韓国が先般企業に挙げている三菱だ。 一定の飛行時間ごとに行われるメンテナンスやオーバーホールと修理など、国際整備拠点 MRO&U で行う決まりで、自衛隊と在日米軍や在岸米軍などの F35 は愛知県にある三菱重工業の F35 最終組み立て施設 FACO で行われる。韓国軍が指定可能な MRO&U は、 愛知県の FACO と、オーストラリアのウィリアムズタウン、アメリカのフォートワースで、直行可能な MRO&U は三菱しかない。韓国からウィリアムズタウンへは、韓国のチョンジュ空軍基地からアメリカのグアム空軍基地や、オーストラリアのタウンズヒル空軍基地を経由するなど、片道だけで最低3日はかかる。 ーートワースへの自力飛行は不可能だ10月13日、イ・スヒョク、中米韓国大使は国政監査で、クワッド参加に関する野党の質問に、当分の間は参加国を増やす考えがないことをアメリカ側と確認したと答弁した。クワッドは、安倍晋三元首相が提案し、 トランプ前大統領が共感して発足した安保協議体で、アメリカ、日本、オーストラリア、インドの4カ国が参加する中国包囲網だ。トランプ政権は韓国やシンガポールなどを加えたクワッドプラス構想を掲げたが、軍事はアメリカ、経済は中国という二股外交を掲げていたムンジェイン政権が参加を拒絶した。 コロナ禍の長期化で中国との蜜月関係の構築が難しくなったムンジェイン政権は招待されたら検討する方針に転嫁したがバイデン政権が韓国を招待することはなくアメリカが韓国をクワットに参加させる意思がないことを明確に示したことになるイギリスは9月15日アメリカ・オーストラリアと3カ国同盟 オーカスを結成すると発表したクワッド3カ国の中で中国から距離があるオーストラリアの軍事力が強化され、また将来的にオーカスとクワッドが連携すると見られており、イギリスがアジアの安保に関与できるようになる。クワッド3カ国のオーストラリアとインドはイギリス連邦の一員でトランプ政権が クワッドプラス構想で言及したシンガポールはイギリスの軍事同盟に属しており台湾はアメリカ製ミサイルを整備する計画だ計画性と運用に不安がある韓国は日本が提唱しイギリスアメリカが主軸となって自由経済諸国が構築するインド太平洋の安全保障ネットワークから取り残されることになる ととのことです文政権は北朝鮮との終戦宣言を世界に認めさせることに躍起になっていますが、そもそも韓国は停戦協定に調印しておらず、終戦宣言を言い出す資格すらないことは以前の動画でもお伝えした通りです。ちなみに終戦宣言とは双方が共に調印して初めて成り立つものであり、一方的な終戦宣言とは ただの幸福ではないかと思うのですが。さて、その相手国である北朝鮮は、世界約160の国々と国交を有するものの、北朝鮮国内に大使館を置いている国々は、2021年現在でわずか13カ国しかないとも言われています。北朝鮮は日本国民の拉致をはじめ、ラングン事件、大韓航空爆破事件と、 次々とテロ行為を起こし、通貨偽造や麻薬製造といった犯罪行為に国家ぐるみで手を染め、核実験やミサイル発射を断続的に行うという、まさに正真正銘のならず者国家といっていい国であり、北朝鮮国内に大使館を置く国はわずか13カ国というのは、自らの愚かな行為の結果といっていいでしょう。 名友と目されている中国でさえ2017年の世論調査では実に 76% が北朝鮮に対して否定的な見方をしていると言われていますそのような正真正明のならずもの国家が隣にありしかも未だ戦争中な状態な国でありながら韓国のこの誘調査は一体どういうことなのでしょうか北朝鮮は攻めてこないという 確固たる自信でもあるのでしょうかもし韓国が北朝鮮は攻めてこないという確信を持っているとしたら、その理由は一つしかありません。韓国も中国の軍門に下っているからだということです。韓国は長らく米中の間で泳ぐコウモリ外交を国税としてきた感があり、今も政府要人からそれを裏付ける言葉が多々発せられています。 ところが、中国の関係者、例えば王毅外相などの言葉や態度、バイデン政権の関係者の言葉や態度を見ると、このコウモリ外交はすでに破綻しているのではないかと思える節もあります。中国は韓国を完全に属国と見ており、アメリカをはじめとする西側諸国はすでに韓国を見限っているということですね。 いかに鈍感な文政権といえど、さすがにアメリカのこの冷淡な態度には気づいていると思われます。ここでアメリカさんすいませんでしたとならないのが韓国人の韓国人たるゆえんです。アメリカが冷淡な態度になったのは、100% 韓国側に原因があるにもかかわらず、アメリカが冷たいのはおかしい。なぜ我が国を優遇しないのだ。それなら 我が国にも考えがあると逆恨みするのが韓国人の習性と言っていいでしょう。となると韓国が取る行動はたった一つです。中国さん、中国さんともう一つの方にすり寄るということです。自分で何かを生み出すことができず、自分独自の意見を持つことすらできず、ただただ時代主義を繰り返す韓国としてみれば、ごくごく自然な反応なのでしょう。 アメリカに嫌われたら中国にすり寄ればいい我々はなんて頭がいいんだと自我自賛しているのではないかと思われますつまり韓国はすでにクワッドもオーカスも参加するつもりは毛頭なくすでに中華帝国の一員になっているのではないかとも思われるわけですだとすれば同じ中華帝国の一員である北朝鮮に攻められる可能性は断然下がります 文政権の5年間が韓国にもたらしたものとは、国にもつかないコウモリ外交を繰り広げた結果、アメリカや西側諸国に愛想をつかされ、愛想をつかされた理由が自分にあることすら認められず、結局元の世代に戻って、中国の属国というポジションに落ち着いたということなのではないでしょうか。文大統領や韓国人が何と言おうが、 韓国に一番似合い、そして韓国自身も実は一番居心地が良いであろうポジションは中国の属国であることは間違いないでしょう。これに逆らうということはある意味で自らの DNA に逆らうことになりますからね。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。